頑張っていくよでで<笑><ごい><笑><笑><笑>ううねす上手上手。上手 上手になった あ, あ〜あ出てきた出てきたよしはいあ回ったはい、かわいいはい、バイバイずっとなんか行ってる上手上手はい、こっちもバイバイ反対、はい、こっちどーすか 終わろ う, うあと10ぐらいでーす。 お願いいたしますさあまずは皆さんとっても、ね、パワフルに手を振ってご挨拶をしてくれましたさあお母さんとお父さんももちろんパワフルですがこの間に生まれた子供たちもとっても元気いっぱいです どうこうい触るとはい、はいえないか。 JJ <音><音>はできんの上手と頑張れ 下側下側が見えない。はい まだよ、まだだよ、まだだよ、さっき来てくださいよもも帰りますは い, はい、うルーやー、役が終わりました、偉いね入ってまーす